芝ば行きが参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。まもなく2番線に各駅停車芝ば行きが参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。 2番線ドアが閉まりますご注意ください次の電車をご利用くださ い, い1番線箱駅電車三鷹駅がまります危ないですから黄色い電池ブロックまでお下がりくださ い, い, い, かいまもなく一番線箱駅電車三鷹駅のまま からください」「本日も JR 東日本をご利用くださいまして」